今日は竜の話。みなさんようこそココハートチャンネル。今日もご覧いただきありがとうございます。今日はこのチャンネル唯一のパートナー竜のことをお話ししたいと思います。それでは赤ちゃんの時の竜の画像を見ながら竜と私の出会いをご覧ください。はい、それでは竜と私の出会いからお話ししていきたいと思います。 この写真はうちに来てからもう12ヶ月経ってからの時のものだったと思うんですけれども龍がいたペットショップはガレージのような建物でペットショップというには程遠い劣悪な環境でした小さな虫かごに押し込められた龍は排泄物も全然掃除してもらえないで私が引き取った時は皮膚病でもう全身の毛が抜け落ちて栄養失調でお腹が紫に膨れ上がっていました 本当に小さくて私の両手にすっぽりと収まるぐらい普通のワンちゃんよりとても小さな体でしたこの写真はもう小さいながらももう随分元気になった竜の写真なんですけれども来た時はもう本当に毎朝毎朝生存確認をするのが私の日課になっていて私も全然眠れませんでしたこのカバンは今お散歩バッグとして使ってるんですけれども当時は リュウをこのカバンに入れてよく病院に通っていたのを思い出します。もう今では全然入れなくなってしまいましたけれども、この写真は初めてリュウがドッグカフェに行ったときにプロのカメラマンに写真を撮っていただいた時のものです。私の手編みのケープをつけたリュウです。もう本当に私のうちにリュウが来たときにはモリュウがこの先どうなるんだろうって私も毎日毎日泣いていました。何とかも守ってあげたいってそんなリも今では十二歳になって。 こんなに元気に毎日を過ごしています。竜には一日でも長生きしてもらって。一日でも長く竜と一緒にいたいなって、本当に心からそう思います。はい、いかがだったでしょうか。もう本当に。こんなに長く竜と一緒にいれて、私もすごく幸せですし。竜のおかげで謙虚にもなれたり、運動不足が防げたり。 本当にには感謝していますここ日本では動物たちが年間にとてもたくさん殺処分されています皆さんもペットを飼いたいとか動物と一緒に暮らしたいと思われる方もたくさんいると思いますでも飼う前に少し考えてみてください犬も猫もとても長く生きます最最後の最後ののまで一緒にいられる環境なのか もう一度考えてそれから本当に最後まで見れるそう思った時にペットを迎えてみてはいかがでしょうかもちろん無責任な繁殖業者や心ないペットショップも日本にはたくさんあります私もいろんなところで生体販売をされているペットたちが陳列されているのを見るとなんか少し違和感を感じたりしますこれで本当にいいのかなって言葉は喋れないけれども犬も猫も私たちと同じ命なんですやっぱりそういうところから命を考えられる そんな私たちでやりたいと思います。なんか今日はちょっと。いつもと違う動画になりました。けれども、ね。本当に1日でも長く竜と一緒にいたいなって思っています。今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ここはとチャンネル。 チャンネル登録をお願いしますパソコンの方は画面の こ, この辺に出ていますチャンネル登録ボタンをお願いしますスマホタブレットの方は下の概要欄からお願いします